皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。久しぶりの動画の投稿になりましたちょっと忙しかったんですよ。はい。本日は久しぶりの、えー、撮影ハウトゥーになりますえ。比較名合成って皆さんご存知でしょうかこういう写真ですね。成形写真でこう星を奇跡にして表現するという撮影方法になります。成形写真、まあ星空の写真って月が出ていたら 取れないよとか、まあ月が明るすぎて、星が消えちゃうからですよね。あとはその街中。街灯の多いところだと、やっぱりあの星の。映る数が減って、あんまり取れないよっていう、そういうイメージがあると思うんですけど。この星を線にして、奇跡にして撮影する、表現する方法っていうのは。月が出てても、街中からでも取れるんですよ。まあ晴れてさえいればですね。だから行ってしまえば、家の前から。 ベランダから撮れちゃうっていうことなんですね家の前からでも星空が楽しめるっていうまあ、そういう撮影テクニック撮影方法をご紹介したいと思いますそれでは本日も行ってみましょう 基本的に撮影に必要なものは三脚それからカメラとレンズこの3つがあればできます同じ構図で何枚も写真もこう撮っていきますそうすると構図が同じですから基本的には明るさとか変わらないわけですよねただ地球が自転してますので星空だけがこう動いていくということになってきますでそうして撮った100枚ぐらいの写真をこう比較してですね明るさが変わったところ えー、を採用するので星空が動いた分だけこう線になっていくっていうのが比較明合成ですなのでこう何枚撮影したっていうよりも何分何時間撮影しましたかっていうのがその星の線の長さに現れてくるということになりますこの比較明合成はもうすでにカメラの中にこの 星を旋にするっていう機能がですね実装されているものが結構販売されているんですねまあ私が今持っているものの中で言うと例えば自分の記憶だとですね一番最初にこの比較名号線の機能をカメラの中に入れちゃったのがこれリコーさんペンタックスさんですね私これ GR を愛用してますけども、まあ、こうやってですね GR にこれワイコンをつけてるんですねこれで私だいぶ比較名号線の写真撮りましたけどこの GR ですとか あとこっちにあるオリンパスのカメラですねオリンパスのカメラにもカメラ内で比較名合成をしてくれるっていう機能がついてますで今自分の知る限り記憶が間違ってなければニコンキャノンフジフィルムの一部の機種はこのカメラの中に比較名合成の機能が入っていないですじゃあそういうカメラをどうすればいいかというと撮った撮影はカメラで撮るんですけどその後の処理 比較名合成っていう処理をパソコンの中で行うっていうのが一般的なやり方ですカメラの中でできるとやっぱりそれはそれで便利なんですけど後々それをタイムラプスに応用したりとか画像処理を加えたりとか後々のことを考えるとパソコンで処理する方がメリットがあるんじゃないかなっていうことで今日はその撮影したデータをパソコンで処理するっていう一連の流れをお見せしたいと思います。 でカメラに選んだのはえまずこのフジフィルムの XS10 ですね。フジフィルムさん、一部の機種に比較名合成が入ってます。ライトトレイルっていう機能なんですけど、えー、このカメラに入ってません。なので、えー、とこれ、フジフィルムのこの XS10 ね、遮れて、えー、使ってる方も多いと思いますので、このカメラで比較名合成をするにはどうすればいいのかということと、あとレンズはですね、このレンズ、えー、サムヤンの ミリの F2.8 いうレンズですねこれ魚眼レンズになります。成形写真を撮るときに最初に何買ったらいいですかって聞かれたら私、迷わず魚眼レンズ買いなさいって言います。でフジフィルムの場合だと純正で魚眼レンズがないのでえおすすめのレンズはこのサムヤン の, の8リの f 2 8です。これすごくいいレンズなのでえこれを使いたいと思います。まあ、今日はですね撮影の場所がベランダでやりますので。 私の家の家ベランダって、ね、結構視界が狭いんですよだから広く撮るためにはあのこの魚眼レンズを使ってですね広めに撮るっていうことがいいかなと思うのでこのサミアンの 8mm フィッシュライト XS10 を使って撮影をお見せしたいと思いますそして三脚はですねこっちをこれを使いますこれがベルボンさんの、えー、とシェルパー6453っていう 片番の三脚ですねこれ万千円ぐらいの三脚なんです大体このぐらいの三脚から、えー、と星が取れるぐらいの頑丈さが出てきますんでじゃあこの3点セットを使って実際に撮影するところをお見せしたいんですがその前に、えー、比較名合成の撮影をする時にやっておいた方がいいカメラの設定っていうのがありますんでそれをご説明いたします。これ今液晶 カメラの液晶画面をここに投影しますで最初にやった方がいい設定をご説明しますね上のダイヤルを回して、えー、マニュアル設定にしますで、えー、っとここはこう飛ばしていってですねホワイトバランスなんですけど、えー、固定で撮影してください、えー、このカメラの場合おすすめは蛍光灯3番かな、まあ、これが一番、まあ、ほどほどのいい色が出ると思います、まあ、この辺の辺 ホワイトバランスに関しては、まあ、何枚か試し撮りをして自分の好きな色を、えー、決めてくださいそれから、えー、シャープネス、えー、マイナス四、これはだから、えー、そのノイズのシャープネスを切るために一番弱い状態にします、はい、じゃあボ ヤ, ボヤボヤになっちゃうんじゃないですかって思うかもしれないんですけど次の設定ですね高感のノイズ低低減ここれを一番低くすることで シャープにに映るようになりますこれもこう高くするとですねこうノイズをこう消しゴムで消すったようなですね、えー、ノイズの処理の仕方をするものでぼやぼやしちゃうんですねで星の撮影の場合はこれ一番低い状態にしますはいでここが大事ですは長苗字ノイズ低減ですねこれはオフにしますこれはオンにすると例えば5秒露出をしたとしたら 5秒かけててノイズを取るっていうやつなんですよつまり1枚写真撮ったら必ず5秒のインターバルが発生するっていうこところですねだからその5秒撮らない間に星って動いてますからあ後で比較名合成で線にした時に点線になっちゃうんですよ写真を撮ってない空間が出ちゃうんですねだから、えー、可能な限り短く短いインターバルタイムで撮影して星をこう綺麗に線につなげるためにこの長秒時ノイズ低減はオフにします フォーカスモードは必ずマニュアルフォーカスにしますはい途中でなんかオートフォーカスがこう動いちゃってシャッターが切れないとかあるいはピントがずれるっていうことがありますこのフォーカスモードはマニュアルフォーカスにしてください MF アシストはスタンダードにしておいてフォーカスピーキングとかは使わないようにしてくださいえっ、ー、とこれですね後でピントを合わせた時に撮影の時にピントを合わせるときにえっ、ー、とね 液晶の画面にチらチちとノイズが出るんですがそれにそのノイズにですねフォーカスピーキングがかかっちゃってどれが星なのか分かんないっていう状態になりますんでピーキングはオフにしておきましょうえーとですねブレモーシモードは必ずオフにしますこれオンにしているとブレますはい、すごい悲しいですそれからシャッター方式は電子シャッターにしておきましょう これはメカニカルシャッターにしておくとシャッターがガシャガシャって動くんですけどそうすると、ね、あのシャッターが摩耗しちゃってもったいないんですよたくさん写真を撮るの で, で電子シャッターにしておけばシャッターの摩耗が少ないです速攻方式は中央重点速攻でいいと思います、はい、であとは実際に撮影するときはこう撮影設定をあらかた決めたらです、ね、インターバル撮影設定というところに行ってでここを撮影間隔を1秒にします 1秒後にもう撮影を始めるってことですね15秒露出したら1秒休んで15秒1秒休んで15秒、うん、まあ連射ですよねスローシャッターの連射をすることになりますで撮影枚数は1時間撮りたいなと思ったら自分の場合はまあこの無限マークにしておいてあそろそろいいかなって時に止めに行くっていう感じであります、ね、やってますあとは大丈夫ですね あ, あとはねもう1個あったなえっ、ー、とですね表示設定から LCD の明るさ、これを一番暗くしておくといいです。暗いところで撮影を、ベランダといえども、そこそこ暗いので、液晶モニターがね明るくて目が痛いんですよ。だからこの液晶モニターの明るさを一番低い状態にしておいて、この画面のカスタマイズですね、この画面のカスタマイズから、まずこの電子水準器には必ずチェックを入れましょう。それからまあヒストグラムも チェックを入れておきます。まあ、こんなところかな。で、このカメラの設定は一応以上ですね。まあ、撮影セッティングの時は、まあ、こうやって。あの、パンボを逆に設定するとです、上向けるので。反対に設置しておいた方がいいです。で、ピントはですね。このレンズ。 えー、とマニュアルレンズになりますので大体この無限マークに設定をしておくとほぼね星空にピント出てますオートフォーカスのレンズはオーバーインフっていうんですけどこの無限マークの指標に合わせても星空のピント無限遠のピントは出ないんですけどマニュアルフォーカスのレンズっていうのは大体これで無限遠のマークが出るのでまあ魚眼レンズですごくワイドなの で, でそこまでシビアにピント合わせる必要はないかなと。 思います。じゃあこれで実際撮影に行ってみたいと思います。であとはねどういう風に露出を設定するのかっていうのは実際撮影するところをお見せしながら行きたいと思います。それじゃあ、えー、撮影に行ってみましょうか。